リッ ク, のクリスマスだようーどうどうぞクリスマスのいたらなーにクリスマススリーキラーチキンキラーケーキキラープレゼントさま プレートコーナーよプレトってういうかやよねジェンルコーヒーを食べよゼロちゃんにあレないえー、僕のプレゼントなんかチーズ好きなのそんな失礼なこと言いながらもゼロちゃんを手軽に用意してるんでしょはい父は用意してありますそのじゃあ ふぅこの声はえぇあやっぱりヒーラーだそんなとこにいたんだ今日プレゼント持ってきましたマジでヒーラーも準備がいいねうぅ二人で交換するつもりだったんだけどせっかくだし3人で交換しよう とますそれじゃあ、こうやって、色を同じにして、刈り割れます。ハイドロール、好きなを選ぶでね。じゃあ、僕はこれ。手はこれにさる。レールはもちろん、金だね。それじゃあ、まずはリタ、リーバーなら、刈よえっと、勝負じゃ。 何かを言っているのか、謎です。経路化しやレベルは、音化しやすい25点です。おにゃ、これは、何かを行動なんでしょうかあ、それ、僕が用意したやつです。レイクが、集中圏を練習するのに、あげこがあればいいかなって思ってゼロきゃ。 絵のプレゼントです。これはそう。 えぇ以前はネクークがいらないと思うですが、たくさん食べさせてくれました。ああ60年記念の時にネクークが食べきれなかったものを笑顔に流くそうで大好きかー。も初めてのプレゼントに感激しました。そして、その感激をネクーたちにもおかししなくても、今、そう語りました。 そのままがってくるのは予想だったね。う、っふう。いいありがとうね。これは僕がしゅしておくね。ゾちゃんがよんでくれて、けがはしいですよ。さーて、それじゃあ、まじまたねのーだね。あれけど、これってなー言ってるかな それじゃあファッピーボリークリスマスってこんな感じなの多分違うと思う絵を揃うやす